えー、2回目の演武、1回目以上に全力で踊りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。応賞の自然一戦